こんにちは黒田和之です今日もご視聴ありがとうございます今日はアンティシペーションのフィルインアンティシペーションっていうのは何かまあ今日は8ビートなんですけど三<音楽>拍目が 1, 2, が前に飛び出すみたいなタイがついて前に飛び出す音符をアンティシペーションと言いますだからシンコペーションの一種なんだけどこれは僕は使い分けてますアンティシペーションっていうのとシンコペーションという名前で使い分けてるんですけど今回はこのアンティシペーションです例えば、えー、ウォーターメロンの<音楽> ここ5回も出てくるのに、ずっと同じだと結構飽きてくるじゃないですか。ほんでドラム他の人のソロのとこもここを自由に叩きたい。そうするとシンコペーションした後のここの部分をどういう風に考えるかっていう風に考えるんですね。で、そうするとこっち。ここはアンティシペーションっていうのは3拍目が前に飛び出したって考えるんで、3拍目の頭に音符があってはいけないんですね。行けなくはないんだけど、まあ、例えば。はい 全然よくやるんですけど、ジャンプ感が減る。どつったと、ここに着地しちゃうから。だから頭をなくせばこの音符はこのこの二拍ラの音がこの一拍目まで飛ぶ感じが強くなる。飛ばないわけじゃないんだけど、どつったと、どつったジャンタカタカタカタカタ、こっちに耳がいっちゃうから。どつったと、この方がいいですよね。で、そうするとここの こっちのここには頭のない音符って僕音符は16個で組み合わせで考えてるのでこっちの16個でこっちは普通に赤でこっちはこの青を埋めればいいんですよ。で赤は何でもいいんだけどここにこの裏拍の音が来ると非常にこう跳躍力がだから跳躍力がないようにするっていうのも一つの手なので全然関係ないんですけどまずはこの跳躍したままフィルインで埋めていく感じ。 7と1ね と, といろんなところで叩いてみたりそしたら次は7と2をこんな感じでそしたら次は7と3。 7と4 7と5 7と6 7と7 あとととと11。 あと十二あと十三あと十四。 7と15、7と0、7との組み合わせだけでこんだけあるんです。で、まあよく使えそうなのもあるけど、例えば7と8なんかはあんまりこう思いつかない。 かっていう具合に要は自分がやったことない組み合わせをとにかく減らしていくってことは今度は9と1から10までで全部やるでいかにこううまくつなげていくか音色とか場所とかまあ今適当にやってるんでかなり失敗もなんか今一つだなと思うのもあったんですけどこれを全部やっていくのねそうするとこのここの通り抜けに音がいっぱいできるようになるんですよ。そううするこう シンコペーションばかり同じの続くんだけどこれはそのまま無視しても全然平気だし こ, こういう感じでこう、えー、通り抜けてもいいしみたいな感じで考えて練習していくともっともっと幅が広がると思います、えー。というわけでちょっと練習してみてもらったらこの、えー、譜面の方はですね、えー、メルマガ LINE 登録してもらうと、えー、こちらの方ダウンロードできるようにしておきますのでぜひ LINE 登録メルマガ登録の方のお願いします。本日日は以上になりりままます今日も最後までごご視聴ありがとうございました